2月4日から8日は平野仕様と神宮寺ゆ太たがパキシエに弟子入りするため東京スイーツカフェ専門学校を訪れて生徒と一緒に授業に参加することになったた。パキシエの服に着替えて何から手をつけていいかわからないですけど、とスタッフと話していた平野だったが、 今回は師匠とマンツーマンではなく他生徒と一緒に授業に参加するスタイルであるため、いつの間に過授業が始まっていて二人は大慌て。取り掛かったのは、シャルロット・ポーワールというババロアを使ったフランスの代表的なスイーツ。 スポンジ生地で作った外枠にババロアを流し込んで固め、上に飾りのような塩をのせたスイーツで、まず二人は生地を作ろうとするも、メレンゲが全然泡立たず、他生徒を偵察に行った神宮寺も、全然ちげえぞ。入れたの間違えた俺ら、と驚くほど、最初からぐだぐだ。やっとできた生地を絞り袋に入れるも、生地が柔らかすぎてボタボタと垂れてくる状態だ。 しかし、やり直している暇はないため、その生地を使ってケーキの外枠部分を作っていったが、スタッフから、広島焼きと突っ込まれるほどのひどい出来。そして、とりあえず焼いてみるものの、俺らパンケーキ焼いたっけと先生が作ったものとの差に自分たちでも、びっくり。そんな中で唯一褒められたのが、飾りになるような詩を平野がバーナーで炙っていた時に言われた、 ああまあナあは上手ですね、という一言。正直、褒められているのか微妙なところではあるが、番外編で挑戦したラテアートでは、平野が思わぬ才能を発揮する場面もあった。ミルクをコーヒーカップに注ぐことすらできず、豪快にこぼしてしまう不器用な神宮寺とは対照的に、順調にアートを完成させていく平野。 本来はウサギを描く予定だったが、見事なカレイを描ききり、初じゃないですかラテアートでカレイ描いた人。との神宮寺の言葉にはカレイを描いた人は自分は見たことない、と師匠も笑顔を見せていたのだった。そして、本校庭に戻り、今度はケーキの中に入れるババロア作り。先生が二人につきききりで指導してくれることになった。 しかし、先生の教え通り牛乳を温めて丁寧に混ぜる神宮寺の横で、平野は両手でホイッパーを持ち、火起こしをするようなふざけた手つきでグラニュー糖を混ぜ、先生からしっかり持って、と叱席が、ババロアをケーキに注いでいる時には、スタッフからなんか作っている感じですね、と声をかけられ、神宮寺は作ってるんですよ。何言ってるんですか 通りつく。見た目はともかく、本人たちは至って真面目に取り組んでいるようだ。しかし、最後の最後の飾り付けでも、隙間なくような詩を乗せるはずが隙間だらけになってしまい、師匠も大笑い。それでも、やはりプロのレシピとあって、味は美味しかったよう。 師匠からは100点満点中40点という苦い結果に終わってしまったが、来週はチョコレート作りに挑戦するようだ。今度こそ見た目も美味しそうなスイーツになることを期待したい。花山井の平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。